こんにちは、白マさんだぜ。白倉パート2をやっていくぜ。チャンネル登録押すと白マさんの一員になれるぜ。村人さんおはよう。 聖地とかいろいろできたらいいね最初だし素材集めだなどう広いなー 村といろいろあっていいねいいね。 さんとコラボできたらいいなぁ。 you 環境音の音を楽しめたかな村とか拡大したいなー RTX のゲームとかあるよねいろいろ村人さんとたくさんエメラルド交換したいなわらわらわらわらわら 建築は少し苦手だけど、できるようになりたいな。 わらわらわらわら楽しいなーゴーレムさんは村を守ってくれるから助かるよ 豚さんこんにちは。おいしい。今日もいい長旅だったな。いい企画だ楽しかったよ。今日はここまで。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。 また会おう。くもー。次回パート3で続く。